トミーかしばらくだなこれは破滅だもうおしまいだ冗談じゃねえ俺の金だぞ黙って座れヤクを奪わない奴を探せ俺がそいつらを始末する2 0キロのヤクと大金が消えたヤクまる、あ、けだねトミーくんここはリバリティじゃないやり方が違うんだ ら一体どういうつもりだ聞いてくれこの町をいただくなら今しかないそこに全ては俺たちを待っているんだ立派なもん持ってんなら見せてみろこれも何かええんじゃねえかお互い背中が寂しいだろう